Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Deutsch sprechen werde. Ich habe das geschafft, also schaffe das auch. Jetzt erzähle ich dir, wie ich das geschafft habe. Moin, Mirna San, Oheusermas, Konnichiwa, Kumbawajo, Jotub des. これさえすれば誰でも最速で確実に外国語が話せるようになるという方法を話させてもらいたいと思いますえまずは自分の話からさせてもらうとですね僕は学生時代に本当にものすごいバカでした、えー、恥ずかしいんですけどえまああんまり恥ずかしいとは正直思わないんですけど高校時代はクラスの中でもま あ, まあほぼがあの学年の中でも一番と言っていいほどのバカでしたねで忘れもしないのが えー、中国からの留学生が僕の高校に来ていたんですねでその中国人の留学生に国語のテストでまさかの負けるということがありましたそれはさすがにもう忘れはしないですね本当にそれぐらいのバカでした、えー、何を言いたいかというとそれぐらいバカだった自分でも5年間で難しいと言われているドイツ語をマスターすることができたそということは誰でも皆さんでも誰でも、えー、努力して 正しい方法でどれくらい難しいかと言いますと国際的な機関であるユネスコが発表した、えー、語学難易度ランキングで第7位にラ ン, キング、えー、ランクインしているほど難しいと言われている語学なんですねそれをそんなバカだった自分が5年間でマスターすることができました今回はですねそのドイツ語難しいと言われているドイツ語をマスターした経験を振り返って これを最初からやっていれば5年もマスターするのにかかんなかったなという少し後悔しているようなやり方を皆さんにここでここの動画で発表させてもらいたいと思いますドイツ語の勉強を始めた頃はもう本当に意味がわからなすぎてもう本当に暗号を勉強しているような暗号を解いているような感覚でしたねなのでこのドイツ語がいつかこの自分が話せるようになる日が来るとは正直言って始めた頃は1ミリも思っていませんでした ただそれを日頃の努力で積み重ねていくことで少しずつできるようになっていきましたそんな自分でもですね今では5年前に就職させていただいたドイツ企業で今ではエリアマネージャーという肩書きで約各13カ国出身の46人の従業員と14店舗のお店をマネジメントさせていただいてます仕事はですねほとんどドイツ語しか使わないですドイツ語とたまに英語を使うぐらいで で46人の従業員の中には2人だけ日本人の方がいらっしゃるのでその方々と、えー、コミュニケーションを取る時は日本語でそれ以外はほとんどドイツ語しか仕事では使えません、えー、早速本題の方に入っていきたいと思います、えー、僕が思うに語学学習とはいかに自分を置く環境を変えられるかだと思うんですね これだけしたら確実に最速でマスターできるという究極論究極論を言うと英語をもし勉強したいという人が今いるとしますよねそれだったら英語が 話, す話されている国例えばアメリカだったりイギリスだったりオーストラリアだったりに行って着いた瞬間から日本語を完全にシャットダウンしてくださいシャットダウンして英語だけしか話せない環境に身を置きます だからベストなのは日本人とか全くいないようなもう本当にネイティブとかしかいないような田舎町に行ってそこでしばらく暮らすことですえ僕が思うにですね語学学習は頭ではなくて体で多いものだと思うんですねで少なからず僕はそうやってドイツ語を覚えてきましただからまずは体にこの言語ができるようにならなければ死ぬかもしれないっていうそれほどの危機感をまずは覚えさせてくださいそこから全てがスタートします だからまずすることは日本語を完全にシャットダウンすることですなので僕がドイツに来てやったことは、えー、まず携帯とパソコンの言語設定を日本語からドイツ語にしましただからできるだけ目に日本語が入ってこないような環境を作ることです なのでできれば携帯で日本語の記事などは見ない方がいいですし、えっと、SNS だったりとか YouTube の動画も日本語でできれば見ない方がいいですでもう頭を日本語から外国語モード英語モードだったりとかドイツ語モードに切り替えることですそれが最初は本当に難しくてもそれが本当に難しくてもその一歩を踏み出すことで全然変わってきますえ皆さん日本から海外出るときって日本円って持ってかないですよね で、な、え、ん、ー、でかというとそれって日本円は海外では使えないからなんですねでそれと一緒なんですよに日本語も海外へ持って行っても外国語を勉強しないんだったらそれは使えないんですそれは逆に、えー、荷物になってしまうんですなので、えっと、円をドルだったりとかユーロに変えたように頭の中で日本語を外国語に変えるような努力を常にしてください、えー、日本語を外 国, 語外国へ持って行っても意味がないんですそれは本当に 邪魔になってしまうんです、えー、自分はドイツに来て数年経った23年経った時に自分のドイツ語の成長力成長してなさに、えー、一度危機感を覚えましたそこからできるだけ SNS だったりとか YouTube を日本語で見るのをやめましたで日本の友達もできるだけ連絡を取らないようにしていました日本語を見ないように日本語から避けるって言い方をしたらおかしいですけどそれほどしないとこれほどバカな僕にはできませんでした それほど、えっと、器用な人ではない限りできないと思います最速で隠しマスターしてるんだったらとりあえずまずは日本語をシャットダウンしてくださいそっからスタートしますえそれをスタートした瞬間にドイツ語僕のドイツ語のドイツ語力は本当にどんどんどんどんステップアップしてきましただからその時は本当に日本のニュースとか見てなかったので今日本で何が起きているのかとか流行っているものなんか本当に全然知らなかったんですねで本当にもう日本語も たくさん忘れて、まあ、今話して気づいてる方もいるかもしれないんですけど本当に日本語も下手になりました忘れても日本語を久しぶりに話すと単語とかを忘れてしまったりとかしていて本当に出てこないことがたくさんありますで今では恥ずかしいことに、えー、携帯なしでは、えー、紙の上にペンとかで、えー、小学生レベルの漢字も書けなくなりました本当にそれぐらい、えー、僕は日本語をシャットダウンしました 実際に僕も20年以上ドイツにいるけど全くドイツ語を話せないという人とかたくさん見てきましたそれはその人たちは環境を変えていないからですそれが理由です環境を変えていないのが理由ですドイツに外国から来る人はそれぞれ来る理由だったりとかが違うんですね来ざるを得ない来るしかいなかったとかそういう人もたくさんいるんですよだからそういう人たちは家族だったりとか小さいコミュニティの中で例えばその 言語のだけその母国語だけ話していたらドイツ語はもちろんできるようにはならないんですねだからえ海外に来て海外に来るだけじゃダメなんです海外に来て日本人たちとかとシェアハウスをしてたりとか日本人たちの中にいたら外国語は伸びるわけがないんですだから 海外へ来て外に来て出ることなんですそれが本当に大事だと思います海外に来て外に出ることそれが語学力をアップさせるそれが最大の秘訣だと思いますだから外に出て自分が置く環境を変えるでそれそして体で覚えるそれが語学学習の最大の一番のコツだと僕は思います頭の中のスイッチを完全に切り替えることです頭の中で日本語で直訳している間はまだまだです、えー、英語とかドイツ語って えっと、当たり前なんですけど日本語と作りが全く違うんですねだから直訳することによって逆に複雑になったりすることとかありますしドイツ語だったりとか英語でしか表現できないことっていくらでもあるんですねだから直訳すると逆にややこしくなるんでもう頭の中のスイッチをドイツ語だモードだったりとか英語モードに切り替えてできるだけ直訳もしないで勉強するのがそれで体で覚えておくそれが本当に難しいことなんですけどそれができたら本当に語学力は上がっていきます なので、とりあえず外に出て、聞きまくって話しまくる。それが大事です。聞きまくって話しまくってください。で自分はさっきも言った通り、学生時代勉強してこなかったのでえ、机に向かって勉強するようなやり方はほとんどしなかったです。それは自分に合ってないということは最初から分かっていましたし、それができないということは最初から分かっていましたので、そ, れはその方法は僕はやりませんでした。僕はずっと外に出て、聞きまくって話しまくりました。その時に語学力が本当に上がりました。 ただこれは自分の意見なんですけどね机に向かって言語の勉強をするのは本当に文法ぐらいでいいと思います文法と単語ぐらいでいいと思いますなんならもう単語だって会話の中で覚えられると思うんですねで会話の中で分からない単語とかが相手が使ってきたとかでした時はもうそこでもう恥ずかしがらずに聞くことですえその単語どういう意味とかって聞くことですでもしそれが本当に恥ずかしいんだったら どっかにメモったりとかして家に帰った時に辞書で調べたりとかするそっちの方がよっぽど机の上で勉強するよりも頭の中に残るんですねだからもういかに会話の中 で, 外, で会話外の会話の中で体に染み込ませるかそれが大事だと思います自分が思うに、えー、っと黄金比というのは8対2ぐらいでいいのかなって思いますね えっと、8, 割8割会話の中で勉強して残りの2割を机で、えっと、文法とかを勉強するそれが、えっと、語学勉強の僕が思う黄金比なのかなって思いますえ正直言って僕の場合は9対1もなかったですね1割も机の上で勉強してなかったと思います本当に僕はもう本当にずっと外に出て外で勉強しましたねはいで自分がまずやったのがとりあえずネイティブの友達を作りまくることです でその友達とずっと一緒にいてその友達と話しまくることですでもし そ, のそれができたらベストのはなのはシェアハウスなのでそのネイティブの友達たちと一緒に住むことです海外ではそれが結構できることが多いので、えっと、シェアハウスでネイティブの友達と一緒に住んでそこで話しまくることそれが本当に語学よくアップにつながりますだからまずはそのできた友達ネイティブの友達と話しまくってください で最初のうちはもう文法だったりとか発音だったりとか全く気にしないでくださいもうとりあえず話しまくる自分が勉強した単語だったりとか自分が知っている単語をとりあえず話しまくるそうやって覚えていくしかないですえ最初のうちはもうバカにされたりとかはなもう笑われたりとかしてもいいんですそんなの気にしないでくださいそうやって覚えていくもんですだからそれを気にしてたらもう、えっと、その学語学力のアップするスピードが遅くなりますなのでそんなことは気にしないでくださいまだ喋れないちっちゃい子供って あの覚えた単語とかか繰り返すすじゃないですか、えー、そういうちっちゃい子供もって、えー、文法だったりとか発音だったりとか全く気にしないと思うんですよね。でそうやってどんどんどんどん発しううていく中で、えー、例えば親からこうやって言うんだよとかって言われてそうやってどんどん直していってちっちゃい子供もなんか勉強なんかしないじゃないですか覚えるあの言葉を覚えるときに。それと一緒でもう体でで体覚えさせるんですよ だからもう文法だったりとかち細かいこと発音だったりとか気にせずにとりあえずまずはしゃべって喋って喋っ て, 喋っていくことですそれで体の中に染 み, 染み込まされることそれが大事だと思います、えー、そして僕がおすすめなのがですね、えっと、やっぱりそれでも恥ずかしいっていう人は少なからずいると思いますもし本当に恥ずかしいんだったら、えー、そういうネイティブな人たちとお酒を飲むお酒を飲む環境を お, 口くださいお酒を飲めない人だったら、えっと、その酒の場にでも行ってください。そうすると、本当にあのもう酒飲んでる時って僕はですよあの恥ずかしいっていうのが本当に普段よりもなくなるんですよね。だからもう適当にでも本当に何でも何でもしゃべるようになって、そうやってどんどん覚えていくスピードも上がっていくと思います、はいで。家で1人でいる時とかって夜とかはどうしてもそういう時間は少なからずあると思うんですね。そういうい時は えっと、いろんな人とチャットをしたりとか電話をとかをしてそういう時間も有効に使ってくださいでもちろんそういう時間も、えっと、文法を勉強する時間とかにってるのもいいんですが僕はもうずっとチャットをしたりだったりとかあの電話をしたりとかしてそうやって覚えてましたで1人で電車に乗ってる時とか1人で街にいる時とかは、えっと、もう音楽とかあんまり聞かないで僕は他人が話していることをずっと盗み聞きして えあの人は何の話してんだろうとかあのカップル何の話してんだろうとかもう結構変なやつですよねでもそれぐらいやんないと、えっと、ダメだと思います僕はそれぐらいやってました、えっと、何の話してんだろうなとかもう少しでも理解できるように、えっと、他人が話してることに集中してそこに耳を傾けてえどんな話し方してんだろうどんな表 現, か表現の仕方してんだろうとかそれをずっと盗み聞きして覚えていましたそれが自分がさっきから繰り返している体で覚えるということです もう耳で覚えること口で話して話して体で覚えていくことそれが語学学習にとって一番大事なことだと思います<音楽>そうやって周りとずっと話をすることでインプットとアウトプットが同時にできるんですね外で話をしている人はアウトプットしながらインプットできるんですよただ机の上で勉強している時間が長い人はインプットする時間は長いのにアウトプットする時間は短い そうなってしまうんですよえ語学学習とはアウトプットいかにアウトプットできるかのゲームだと思いますアウトプットをしまくった人アウトプットを一番した人が勝つようにできていますなのでアウトプットをしまくってくださいアウトプットをすることでインプットが同時にできるのでアウトプットすることが語学学習の中で一番大事ですだからまさに Learning by doing ですえそんな中で僕がおすすめしたいのは えー、語 学, 学校に通うよりも働くということですでただやっぱり最初のうまく話せないうちは雇ってくれる人を探すのもちょっと難しいかなと思うのでそういう時はできるだけ人がたくさん集まるボランティアなどに積極的に参加してくださいでそこで友達とかがたくさんできたりしますし人助けをしながらボランティアをしながら え語学学習ががででききるという最高の経験ができますなのでボランティアは、えー、語学学習人が集まるボランティアですよ一人でやるようなボランティアはダメでみんなでやるようなボランティアは語学学習するのに仕事が見つかるまでは一番いい手段だと僕は思います最初のうちは語学学校で文法などを勉強して大体いい自分と同じぐらいの語学レベルの友達と仲良くしながら えー、そういう人たちと話しながら勉強するのもすごくいい勉強になると思うんですけどただある程度話せるようになってきたらまあ目的にもよると思うんですけど僕は思うにある程度話せるようになってきたら、えー、語学学校に行き続ける必要はあんまりないのかなと思います例えばもし英休英検難級を取りたいとかだったら行く必要がありますが話すが目的だったら語 学, 学校に行き続ける必要は僕はないと思いますそれはなぜかというともし働きだしたら えー、話さなければいけないんですね。で、ただ語学学校は自分でお金を払って勉強しに行ってるんで、別に自分が話せるようにならないが別に誰、別に誰かに迷惑かけたりはしないんですよ。ただ働いて自分が話せなかったら、それは他人の迷惑になるんです。それは自分がお金をもらって働いてるのに、誰かが僕に言ってきていることが理解できなかったりとか、僕が思ってることを伝えられなかったら、それは えっと、もう言い方が悪いんですが給料泥棒と一緒だと思うんですねだから働いたという時は語学学校に通っている時よりも危機感が増します、はい、なので働きだしたら本当に語学力はさらにまたアップすると僕は思います働きだしてネイティブの人たちに囲まれて、えー、その国で働くことによって、えー、社会の仕組みだったりとかが少しずつ理解してきて表現の仕方だったりとかが覚えられるようになってくるんですね えー、ただ語学学校だったら先生はいるもののそこで話す友達とかとは、えー、間違った単語だったりとか間違った表現法とかを多く使われてしまうと思うんですねそれに慣れてしまうっていうのがあると思うんですよだからできるだけ働いてネイティブの人たちに囲まれるそれが僕もまた大事なことだと思いますはいそんな感じでざっくりここまで。 話させていただきましたただここまで話 し, 話してきたのは、えっと、留学する人向け、海外に出る人向けで話をさせてもらいました。でここからは、えっと、もう留学できる人ばっかりではないと思いますしそういう人は本当にごくわずかだと思いますし、えー、日本で過ごしながら日本での日常で語学を勉強したいという人もたくさんいると思うのでそういう人向けに日常、えっと日常 生活のの中での、えっと、話をさせていいいたただきたいと思います日本で過ごす日常の中で勉強をしていきたい外国語を勉強していきたいっていう人たちは、えっと、やっぱりある程度目的があるとそれぞれ違うと思うんですねで例えば軽く英語で、えー、外国人たちと、えー、日常会話ができるようになりたいだったりとか海外旅行に行った時に困らないようにしたいだったりとか、えー、英語でビジネスメールが打てるようになりたいとかそれによってそ れ, でそれぞれ違うと思うんですね 目的にもよると思うんですけどねそれもさっきの話とほとんど同じで、えっと、日本で日本の日常の中で語学を勉強したいという人もいかに頭の中を日本語から外国語モードに切り替えられるかだと思うんですね日本の日常の中でいかに外国語に触れられる機会があるか外国語に外国語と触れる時間を増やせるかそれが大事だと思います繰り返しますがが自分が思う 語学学習で最も大事だと思うのは体で覚えることとアウトプットすることなので週に数時間語学学校とか英会話とかに通って日本語で教えてもらいながら教科書だったりとか本を読んでいても正直言って話せるようにはなりませんえそれは僕は言い切れますえっとほとんどの人が中学校と高校の6年間をえ英語を6年間で英語を勉強したと思うんですけどそれで英語を話せるように なりましたかね僕は全くなりませんでした僕は全然英語は高校卒業した時高校の時とかは全く喋れませんでしたそれはなぜかというと日本の英語の授業は話せるような教え方をしているわけではなくて、えっと、高校だったりとか大学とかだったりとかに進学するためのもう科目として英語を取ってるんですねなのでで、えっと、授業では もう頭を使って覚えさせられるんでですよでもう文法とかの話ばっかりさせられますしもう体ではなく頭で覚えさせられるんで話せるようにはならないんですそれと一緒で語学学校とかでずっと日本語とかで教えてもらってたりとか本とか日本語とかが書いてる本とか読んでても正直言って話せるようにはなりませんなので僕がおすすめしたいのはえ 英会話だったりとか日本語禁止の語学学校とかに通ってそこにいる間だったりとか授業中だったりとかは日本語を使わずにその言語だけを使うその言語だけを使って頭の中を外国語モードに切り替える切り替えてその外国語モードにしている時間をできるだけどんどんちょっと少しずつでも伸ばしていくそれが大事だと思いますえっと毎日数時間日本語で話すのを禁止な時間を 作ってくださいそれを少しずつ伸ばしていくことが大事だと思います、えー、今の時代日本にも外国人の方が増えてきていると思います彼らは本当に最高の先生だと思いますその手を使わない手はないと思いますなので大学生だったら交換留学生だったりとかと仲良くしたりとか、えー、困っていそうな外国人とかを見たら迷わずに声をかけてください 最初はもしかしたら恥ずかしいかもしれないですけど僕も外国人としてドイツでもう7年住んでるんですけど最初困ってる時とかあの言ってることを助けてくれるっていうその姿勢が本当に嬉しいんですねでドイツ語で話しかけてくれるとかそういう姿勢が本当に嬉しいんですよだから日本にいる外国人って少なからず日本に興味を持って 日本にいると思うんですねだから日本語で話しかけられるのが嫌とかそういう思ってる人って多分いないと思うんですよ。困ることが あ, るあってもいないと思うんですよ。だからできるだけ日本人の人があのそういう人を助けてあげてください。そうすることでもしかしたら関係も築けるかもしれないですし、そういう英語でしゃべる機会、えっと、外に出て英語で喋る機会を増やすのは 必ず大事になってくると思います外国人がまだ多くないような地方に住んでいる方などとかもいると思うんですねそういう人はいかにインターネットが使えるかだと思いますこの時代インターネットを使ったら世界中の誰とでもつながることができる時代です だからそういう人とつながってチャットだったりとか電話だったりとかズームだったりとかいろんなツールを使って外国人と絡みまくってくださいそれでも本当に外、えっと、語学学校とかに行って日本語で教えてもらうよりはそっちの方が絶対に伸びると思いますそれも体で覚えるということです なので、できるだけいかに話せる時間を作るか、いかに日本語を使わない時間を作るか、それが大事だと思います。それは日本でもできると思います。それをしてる人は日本でも絶対に話せるようになると思います。それをするだけでだいぶ違うと思いますし、どんなに高い教科書だったりとか、どんなにいい教科書を使っていても、語学はアウトプットしないと上達しません。体に入れているだけじゃ、インプットしているだけじゃ上達しないんです。いかにアウトプットするか。 いかに体で覚えようとするかそれが語学にとって一番大事なことですこれが僕が思う誰でも最速で確実に外国語話せるようになる方法でしたえっと本当にちょっとね究極論から入って難しかったりとか厳しい話かもしれないんですけど正直言って語学を勉強することって本当に大変なことです甘い気持ちじゃ語学は本当にマスターすることはできませんまととめると えー、これは本当に究極論なんですけどもし英語が勉強したいんだったら、えー、英語が話されてる国に行って日 本, 語日本人がいないネイティブの人しかいないような本当にもう田舎町だったりとかに行って、えー、そこで日本語をシャットダウンします、えー、携帯だったりとかの言語を全部変えてできるだけ日本語が耳に入ってこないとか目に入ってこないような環境を置いて英語だけ英語だけを使うような環境に身を置きます その英語ができなければもしかしたら死ぬかもしれないそれぐらい危期間を応えさせることで英語がアップすると思いますもし留学できないもし日本の中で勉強したいっていう人はできるだけえっと1日の中で日本語を使わずにその英語だけしか使わないという時間を取ってくださいその時間を長くしていって勉強したいくことをできるだけアウトプットしていくことです 語学学習に大事なのは体で覚えることとアウトプットすることです、えー。この動画が語学学習をする上で皆さんの少しでも役に立ったら嬉しいと僕は思います。グッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。チチャャオオチャオチャオ